映像制作ソリューーションケイロススクラウドサービス映像コンテンツの価値向上と業務効率化を一つにインターネットスマートフォンの普及や映像視聴スタイルの多様化が進みライブ配信の需要が高ままっていますそれに伴い視聴者のニーズに応えるクリエイティブな映像コンテンツが求められていますが人手が足りない 機材の準備に時間がかかるなどのお悩みがあるのではないでしょうかそんなお悩みをパナソニックのケイロスクラウドサービスが解決しますケイロスクラウドサービスは映像制作現場の撮る、作る、写すのワークフロー全体をシームレスにつなぐことで業務効率化を実現カメラで撮影した映像はクラウドにストリーミング 自宅やオフィスなどの遠隔地からクラウドにアクセスし、複数の素材、音声、グラフィックを重ねた映像に対し、ライブスイッチングやミキシングなどを行うことができます。その映像は、さまざまなプラットフォームへの配信が可能です。これにより、今まで大量の機材やスタッフを現場に集約させていた映像制作も、クラウドを活用したリモートプロダクションにより、 約 30% の業務効率化を実現しますさらに複数拠点からのカメラ映像や演出を加えた配信などクリエイティブな映像の提供も可能で k ケイ o s クラウドサービスはサブスクリプション型のサービスにより撮る作る写すのワークフローを確信し今後も映像制作現場のお役立ちに貢献します。